できるだけ歩いたりするけど体重が減らん走ったりするけど一日で終わったスクワット頑張るけどももが太くなったたまには腹筋やってみるけど お腹がへこまんそういった方にぴったりなクラブウォークを紹介します。簡単に言うとカニ歩きです。これは実は日常的にない動きで弱った筋肉をしっかり鍛えることができる。なおかつ有酸素運動になる。姿勢改善ができるのでお腹がへこみ代謝が上がり痩せる効果がものすごいあるんです。自分のペースでいいです。最後のメニューまでやることが効果的なので一緒に頑張りましょう。まずは軽く中腰でスマホ見ながら 小股で歩きます。あと。こういう感じ。休憩しながらでいいです。中腰で横にピクピク歩く。これもしね、腿の前がきついよっていう人はね、ちょっと前かがみになってください。こちら腿裏にいきます。 結構これ、ね、疲れるけど痩せますんで圧勝と気になるよって人はねゆっくりでもいいですこういう感じで静かに動いてください それでは片足を前後に振りましょうできれば前に振るよりも後ろに振る意識をねしてくださいもしバランス崩れたりついての足が疲れたらねちょっとこう休めながらマイペースでねやってください 足を後ろに振る動きっていうのはランニングとかと比べて使われてない背中全部使うんでたいねランニングの6倍の効果があるって言われてますなのでしっかりね足を後ろに伸ばして後ろ側使いましょうおっとバランスがいる OK、ちょっと足をねブラブラしてさあ反対していきましょうこれだけでもね本当に外をねランニングしてるぐらいね有酸素運動効果ありますから楽して痩せるとはねもうこのメニューのことです弱い筋肉を使えて 息が少し乱れるそうなるとねカロリーと脂肪を使ってますんでなかなかね四つん這いとかスクワットとか腹筋やったりね体変わりにくいよっていう人はねこういう効果的なね有酸素運動を含めて上手にね1週間の中で二3回やってみるとかね継続してやると体変わりますんで。 Okay、ちょっと足踏みましょうこの片足立ちっていうのがねだいたい1分で50分分のねウォーキング効果あるって言われてるんで結構疲れますよねで、今度は後ろにね足踏みましょう後ろに体を進むのっていうのはさっきも言ったんですけど 6万円の効果があると言われてます、ね、日常的にないですよね後ろに進むことはただ気をつけてくださいねスマホ見ながらぼちぼち後ろ歩きをしてくださいふう息が上がるね もし回るの難しい人はね前に戻ってもいいです<音声> OK ちょっとレベルがね上がります足肩幅で。 つま先かかとつま先かかとこういう感じでね横に動いていきましょうマイペースでいいですからねもしね足の滑り悪いよっていう人は上げてこういう感じでね動いてくださいできればこの滑らした方ね簡単なんですけど難しかったらこういう前後にね動いてくださいマイペースでいいですよ 横に動く動きがね弱ってるお尻の横とか使えるんでヒップアップとかね足痩せ効果すごい上がります骨盤がね正しくなればお腹もへこみますのでやらない動きをやるのがね一番痩せるために効果的です大きく。 ゃ今度はねこの場で片足立ちになったら反対に返るお相撲さんの踏みますよしょこの足をね横に上れげる動きがね中殿筋がね鍛えられて足痩せ垂れ尻骨盤前傾これにねすごい効くんですよ できる人は、ね、手をね膝につかずにやってみてくださいウエストにもねしっかり引くんでねバランスをとりますからね下半身すごい鍛えられる日常的にやりませんよねこういう動きってねそれがね痩せるには良いいんですよ ラスト立った状態で高くももを上げましょう両足交互いきましょうこの足をね年々上げる高さが下がってきますよね要するに足を高く上げないということは腰が丸くならないということですということは反り腰になっていきます足が太くなりやすい人も 足を持ち上げる力がね弱いと細くなりません踏ん張る力よりも足を上げる力の方がきれいな足になりますからしっかりね高く上げる反り腰解消足立てに効果的なね大体下をのね鍛えていきましょうでねもも裏がね硬いと曲がっちゃうと思うんですけどしっかりね 伸ばしたまま足を上がるように練習してください OK 綺麗に痩せる有酸素としては抜群のメニューになってます週に2回3回できれば頑張ってみてください1か月もすれば必ず体型変わってます鏡やメジャーでビフォーアフター見ながら継続してみてくださいやった人はコメントください